みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹瀬でございます。今回はトリルというテクニックを皆さんと一緒に練習していこうかなと思います。トリル。すごい簡単に言うと、2つの音をめっちゃ素早く交互に鳴らしていくという奏法になります。ギターの場合だとハンマリング・プリングとかを使って素早く2つ鳴らしていくことが多いんですけれども、早速やってみましょう。ギターを持っていただいて、人差し指で3弦の3フレットを押さえてみましょうか。 そうすると、こんなシフラットの音がするはずです。そしてもう一つ、薬指で3弦の5フレットも押さえてみましょう。そうすると、こんなドの音がなるはずです。これらをめっちゃ素早く繰り返していきます。こんな感じです。まず、C の音を弾いて、薬指でハンマリングとプリングをひたすら繰り返していきます。弾く。ハンマリングプリング、ハンマリングプリング、ハンマリングプリング まあ、こんな感じでめっちゃ素早く繰り返していくわけなんですが、ポイントとしては、やっぱりこのハンマリングとプリングをすることになるので、ちゃんと目的の場所にスパンと薬指を落として、軽く素早くプリングをしっかり行ってあげるということ。指をくっつけて離しているだけだと音がすぐに鳴らなくなってしまうんですよ。そうじゃなくて、ちゃんと勢いよく叩きつけて、音をはっきり出してあげて、 プリングするときもしっかりと弾いて、鳴らしてあげると、叩く、叩く、叩く、叩く。こんな感じです。これがどのくらいの速度でやらなければいけないのかというと、特に決まりはなくて、まあ、プレイヤーのできる次第といいますか、そのプレイヤーの趣味とか、その判断に任せられているんですけれども、まあ、できる限り早くやったほうが、大抵はかっこよくなるかなという感じ。 です、トリル、どうでしょうかうまくできますでしょうか、まあ、今のは人差し指と薬指で練習をしてみましたが、どうですかねちょっと難しいですかねもうちょっとポイントをお話しさせていただきますと、できるだけこの肘から先、手首、そしてこの指先に至るまで、できる限り動きをコンパクトに小さくまとめたほうがうまくいくかと思います。あまりこう大振りでこう、おらおらおら っ, っ, ってやってると。 速くもならないし、単純に疲れるというのもありますし、できるだけ指先のほうだけちょっとだけ動かすと、こんな感じです。この腕とか肘とかを動かさずに、指先だけちっちゃく、コンパクトに動かしてあげるとうまくいくかなと思います。違うパターンもやってみましょう。次はじゃあ薬指が3弦の3フレットを押さえて、開放弦と一緒に。 交互に鳴らしてみましょうか。三弦の開放を鳴らして、薬指で3フンレットを押さえて、ここからまたトリルを押します。こんなのもよくあります。他にも人差し指と小指とか。 例えば、3弦の2フレットと3弦の5フレットでトリル。ちょっとこのくらいの距離になってくると薬指でできなくはないんですけれども、まあ、小指でやったほうがスマートかなと思います。けど、やっぱり 小, 小指でやっている分難しくなってしまうんですけれども、ちょっとこの辺も頑張って練習で乗り越えていただければなという感じでしょうか。こんな感じでいろんな指の組み合わせでトリルしたりとか、 あと、開放弦と一緒に組み合わせでトリルしたりとかもしますし、まあ、いろんなパターンのトリルがあるわけですが、とりあえず確実に言えることとしては、2つの音をプリング・ハンマリングを使ってめっちゃ素早く交互に鳴らしていくということです。では、最後に迎ってみましょうか。まず、人差し指と薬指のパターン。3弦の3フレットと3弦5フレットのパターン。人差し指の C の音を弾いたら、薬指でめっちゃ素早く。 トリルしてあげると。で他にも3弦の開放と薬指で3弦の3フレットのトリル他にも人差し指が3弦の2フレットと3弦の5フレットが小指のトリル まあ、この辺のポジションから練習していただければ面白いかなという感じです。最後にもう一つちょっと紹介させていただきたいのが、ちょっとこれはまた番外編というか応用編になるんですけれども、僕がたまにそのライブとかでやっているようなトリルの仕方をちょっと皆様にご紹介させていただこうかなと思います。なんかこうライブとかの効果音的な感じでそのズバーンみたいな。<笑>ズバーンみたいなってなんだかわからないですけれども、まあ、とにかく勢いだけ欲しいとき。音程とかいらないからとにかく勢いだけ欲しいときってやっぱあれたまにあるじゃないですか。あるんですよ。 そのときに僕が使っているのが、6弦の開放と、あと6弦の3フレット の, このトリルですで。6弦の3フレットをトリルしていくわけなんですけれども、ちょっとこの見た目のインパクトとかも兼ね合って、中指と薬指でこの交互にトリルしたりとかもします。こんな感じです。引くじゃないですか。薬指でハンマリングプリングしたら、この中指でハンマリングプリング。 やってみると、なんかすげえむずいじゃないかと、やりづらいじゃないかとなるかもしれないんですけれども、なんか慣れるとすごくやりやすいです。で、このトリルをしながら、アームついてる気だったら、そのままこうアームダウンしたりとかして、交換っぽくすることもありますし、あと、トリルをしながら、右手の人差し指とかで、ちょっとずつ、このネブリッジ側からネック側に持ってってあげたりとかすると、このハーモニクスがいろいろなったりするんで。 ハーモニックスとか の, このランダムな感じがすごい好感っぽくて、なんかすごい勢いが出る感じしませんか、えー。なんとなく音程をやらないけど、勢いは欲しいという意味がわかっていただけたかと思います、まあ。応用テクニックとしてこんなトリルもあったりとかするので、よかったら覚えておいていただけると嬉しいなという感じです。もし今のやるときは、ちょっと強めに歪ましたほうがうまく音が鳴るかなと思いますので、なかなかこのハーモニックスはきれいにならないなとか、なんか変な風な音が鳴るなと きれいにならないなと思ったら、ちょっと歪みを強めにしてチャレンジをしてみてくださいませ。それでは今回はトリルについてでした。えー、頑張って練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら<笑><笑>